故障していたプリウスが、イグニッションコイルの全交換で復活いたしました。ただエンジンに悪いことをしてしまったと思うので、今日はホームセンターで買ってきた、よくわからん添加剤を使います。いくつかあったけど、 金属同士の摩擦低減効果、これが強そうなものにしたよ。マジでホームセンターのカー用品コーナーって、得体の知れない添加剤が何種類も置いてあるからな。あと、深夜の高速道路でインカルを食らいまくるので、視界確保のために、ウォッシャー液も変えておきます。スプレー缶が散乱してるので、適当なカゴに放り込むよ。キムワイプも補充、聞こえるかなまたーー降ってるよ。 雨というか雪だね。ウォッシャー液をこぼさず入れるの。難しいね、委員会。撥水剤だかワイパーだかウォッシャー液。結局何が正解なんだろうね。撥水剤は時間経過で白っぽくなるし、ワイパーは何をつけてもビビる。この初期型50プリウス、ワイパーのビビりがリコールにもなってたっけな。それと、シートベルトつけてるのに、認識されなくて警告が鳴り響く。8.5 万キロプリウスで出た不具合は、その2つだけ。こんなに金がかかってない。 コストダウンしまくりの製造も適当な機械なのにすごいね。買えば実感するが、やっぱり適当なんだよな。これがトヨタとオリティかよって思うぜ。あとなんでしょうかねこれどうでもいいんだけど、ウォッシャー液のキャップが閉まらねえ。おかしくない物理的に直径違うんじゃねっていうレベルで合わない。バンバンバン。なんなんだよこれ意味わかんないんだけど。はい、キャップの取り忘れにご注意ください。 そしてこれですね、ハブリングですよ。去年はないままで乗って、何の異常もなかったから、いらないと思うんだけどね。それにしてもぐしゃぐしゃでしょチャイナポスト通ってレベルで梱包がゴミ、傷だらけでもうへこんでる。 届いた時からこれでしたよ元の素材も間違いなく脆いがこれは販売店がむちゃくちゃを極めてるな安全をとってウェッツスポーツさんのハブリングを選んだのですが売ってるところがほぼなかったリングかけてるやんけこれが UFO だったらワープできないぞそれは意味わからんこの色アルマイト加工なのかついでにオイル交換も行うためアイドリング中一応1万キロぶりだからねこの金属同士がガラガラ有用ううな音車内には聞こえてこないが何なんだろうな呼キベルトが存在しないので ケーブルブラウンでも安全です。実は86の納車が早まることになって、ダラダラやっていた準備が、間に合うか怪しくなってきました。撮影後2000キロ走ったけど異常なかったので、うん、エンジン故障は感じですね。水温40度で自動停止します。ナイス私、ドレンパッキンのサイズが映ってた、つきのオイルジョッキ義務化して欲しいくらいの紙装備です。それに1年間にわたって放置された、匠の 0W16 オイルを入れます。 ふむふむ、箱の中身はこうなっているのね。オイル容量約6リットルに1本か。正体不明のまま何年間も在庫として放置されてるかと思いきや、作ってるのはグれなんだよな。 箱根の山登り終盤に焦げ臭い匂いがした気がするので今後は86とのオイル共用も考え 0W20 を用意しなきゃですね必要なのかわからないけどバッテリー充電器もちちょくちょくかけてます最大2アンペアの出力は弱いかもしれないけどまあ低速でじっくりやる方が電池に対してはいいらしいから四式エアクリーナーの影響がわからないので念のためエアフロセンサーも掃除しておきます 使い終わったエンジンオイル、私はトイレットペーパーを放り込んでます。隣の網は、オイルフィルターを逆さにしておいておくようです。室内の荷物置きラックの、2段目を分取ってきました。放置してるとこうなるんですよね。廃油の処理、なんやかんやこれが、一番コスパいいんじゃないかな。重ねておいて染み込みを除去してからじゃないと、ゴミ袋の中で垂れてくると思います。何個入りか見てなかったので買い足しましたが、この梱包で来るんだよ、ひどくない 使い方ガイドみたいなのが印字されてるけど読まなくてもわかるようなことしか書いてないどうせ時速100キロで回るタイヤに挟まれるものだが買って届いて手に取って眺める分には自動車グッズとして多少は楽しめるこの雑さよでもウェッツスポーツ製なんだよ適当な Amazon の中華製と違うよ寸法が荒くて入らなかったり逆に熱と押さえつける力で変形して取り出せなくなったりそうなるよりマシだろアンダーカバーを戻してるけど気温が0度くらいで寒いんだ 工具が氷みたいに冷たくて指が凍る手袋つけないとやってらんないよ私の肉体って寒さに弱い久しぶりに筋トレ再開するかそしてスパークプラグバリにどこまでも回り続けそうなネジ山の長さぐにゃっとした感触だけど手締めいっぱいだし落ちてくる感じないしこれでいいやろなんだよこの売り棒でも引いた感じの傷は そんな記憶ないぞ。そしていつの日かの動画で適当に貼った、両面テープボルテックスジェネレーター、ずぶとく生き残ってやがりますね。これは買ったきり1年以上は放置してた、インパクトレンチ用の二分1ソケット、アストロプロダクツです。はい。私みたいなケチロートだけど、中華ゴミ工具や余勢の味方ですね。21mm のソケットをなくしたって言ったけど、トランクの下の収納の端っこのところに挟まってたわ。反対側には、ホイールナットのロック用アダプタ コロコロ言わないなと思ったら大変なことになってましたな。なんだこれ引っかかってて取り出せねえ。ホイールナットアダプターって皆さんどうやってます持ち運ばないっていうのはリスクで稼ぎでしょ。でも適当に放り込んでおくとカラカラ言って鬱陶しいんですよね。巾着袋でも用意するか、そしてスタッドレスあるから絶対出番ないスプレーチェーンですな。布製チェーンのスノーソックか、普通にチェーンでも積んでおく方がよっぽどマシ。 映像がガタガタすぎて申し訳ないんだけど、下回りにちょくちょくサビが出てきています。と言っても無視できるレベルなんだけどね、30万キロでも目指したいから、ジャッキアップついでに、応急処置だけでもしておくよ。サビを痛いブラシですって、サビチェンジャースプレー吹いて、シャシーブラック。86整備が落ち着いたら、もっと本格的にやろう。ハブに固着されると、蹴飛ばさないとホイール外せなくなるからね。 脱着の度に清掃しよう。あとハブボルト、ホイールを組み付けるときにガンガンやって、ネジ山を傷つけてるっぽい。なったことないぎっくり腰身体の負担を抑えるためにも、今のうちから対策しておかないと。というか撮影中の私、ナイロンブラシでこすってますね。そんなに柔らかい毛で大丈夫か大丈夫だ。 問題ないなお視聴者さんのの話は聞いて、今ガレージを片付け中の模様そういえばホイールナットの締め付けトルクは塗料の厚みも考慮されてるって本当ですか社外製のホイールとブレーキローターとホイールナットにハブリングまで噛ませてしまってまあ大丈夫だろうけどさ気にしだしたらキリがないよねテスラのスタッドレス問題もこれあるよなあとは R3 5オーナーがバカ高い純正タイヤを履かせるかそんな飛ばさないし妥協するか問題もしくはサーキットでグリップするタイヤか行動でカットバしても ついてくるる柄にするか問題まあ R35 くらいの車だと、タイヤ特性も含めてのセッティングだろうけどね。はい、ハブリングをはめました。これとサビ処置のためだけのジャッキアップ。愛がないとこんなクソみたいなことできない。ハンマーで叩いてるけど、いくら軽い振動で対角線上に当ててるとはいえ、これやめた方がいいかもしれんね。 実際、元から傷だらけだったハブリングに、今の打撃でさらに傷が入ったしな。こっち側も軽く掃除しておこうか。引くけどダストが出るパッドなので、ホイールの内側、リムっていうのひどいことになりそうです。次あたり、バランスウェイトの上から、アルミテープでも貼り付けようかな。うーん、動画のためにやることを作ってる。っていう気持ちがあるんだけど、非推奨な行為が多々含まれています。これを4輪。はぁ、あ、めんどくせぇ。やってる時はめんどくさいのに趣味なんだよな。 これぞ趣味だよな。下回りの錆止め、念入りに汚れを落としてから刷毛で塗り込むタイプ、あれを使った方がいいです。外からスプレーを吹いたくらいじゃ解決になりません。適当にやっても、バネに黒い塗料が付着するだけじゃないかな。ダストまみれですごい色になってる、ホイールナット全外し後ジャッキアップのせいで曲がった、バックプレートは完全放置されるぜ。サスペンションアームの仕組みを知らないと、効果的な施工はできないんじゃないかな。 ビライザーにに吹いて何になるんだろまあ定期的に動画にも撮っておけば今後の参考にはなるでしょう特にひどかったのが裏ですね完全なる四角ですこの寝、ね、転んで覗き込まないと見えない一番下側 そこが一番サビの被害もひどかった。手持ちの道具じゃどうしようもないですが、融雪財産プロや海沿いの走行後に、どこを重点的に洗えばいいか、参考にしてね。ただ水を底面にブシャーじゃなくて、サスペンションのアーム類がどうなってるか、考えながら洗ってあげたいな。というわけでオイル量とホイールナットだけ確認したら終わりです。 添化剤とオイルとイグニッションコイルとプラグ、全部同時に変えてスタットレスだから、添化剤そのものの効果は、まあよくわからんよ。エンジンフィールとしては、特に低回転域で唸うならないのに速度だけ伸びていく。そういう加速感に変わりましたね。オイル交換直後って、エンジン音も気持ち小さくなるし、本当にわからんな。 さてさて、トミカに穴を開けて、キーホルダーを作ろうとするも、穴が開ききらなくて失敗する動画でお別れです。86が来てくれれば、より本格的に、車いじりの動画も出せます。収益化停止対策もバッチリです。積雪のシーズンに入るより前に、86を納車してもらえるようになったのは大きいですね。路面を気にせず帰って来られる。車高調をつけてからインセット測って、ホイールセットを買うことだって可能。これまで以上に、車好き色が強いチャンネルになりそうです。 こんな時代だからこそ、マイカー持っていじってくというライフスタイル、特に同年代の若い子に知ってほしい。早速失敗してるけどな、一向に穴が開く気配がない。納車準備で忙しいし、ここら辺で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。